動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物男子馬於真です。この動画面白いと思ったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。さて、2泊3日、岐阜旅行の第4話をこれからお届けします。現在地の方が下呂温泉合掌村という白川郷の建屋旧棟をゆっくりそのまま移築したというテーマパークに来ているんですが、滞在時間わずかたったの40分です。なぜかこれから大変な移動をします。ゲロ温泉かさららさ に, 北に上りまして、うん 高山に向かわなきゃいけないんですけどもその高山に行く電車の出発時刻が17時4分今現在時刻がですね4時46分ですから急がなきゃいけません歩いてなんか無理ですということでもうすでにタクシーを手配しています歩けよそこは頑張れよっていうおっしゃりたい方お気持ちは分かりますがどうぞお察しくださいと言っている間にタクシー来ちゃいましたので今回の旅も始めていきます ゲロ駅戻ってきましたタクシーの運転手さんの素晴らしいご案内でわずか6分で東小村からここに戻ってくることができましたですがゆっくりしてる場合じゃありませんあと残り10分で高山行きの電車が到着します早くキャリーケースですとか引っ張り出して電車を待ちたいと思います行きましょうありがとうゲロ温泉また会う日までそのうちまた来るよいや まさにジャストタイミングでしたね。もうまもなく高山駅の電車到着します。運転士さん次第なんですけども、サブチャンネルの撮影もしなきゃいけないので、前面展望ですね。で、うん、この車が来ます。はい、はい、じゃ、これも高山駅に乗りたいと思います。はい。 高山駅到着しましまた現在時刻6時21分、ゲロー温泉を駆け足で立ち去ってしまったので、申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけども、元々の目的地、高山なので、早めに来ることができて良かったです。で、これから、今日から2日間お世話になる宿まで移動します。 飛騨白川郷飛騨高山古い町並み雪だ温泉郷に飛騨山脈三大桜馬竜桜松川桜西高寺しれ桜飛騨の里伝わっますよ飛騨といったらやっぱり木材を使ったこの工芸品有名ですよね飛騨の家具 高山駅の改札を抜けると、ね、なかなかに、ね、これ多分日暮里駅並みに立派な光景を見ることができますよ今列車が到着しましたねさあここからは高山市福祉で行きたいと思いますまずは今回のお宿へ行きましょう でより詳しいものはこちらということですねこれからくは西一の町という地域にある小宿へ行きます実を言うとこの古い町並みとは真逆の方向になります行きましょう高山駅の駅舎こんな感じですね飛騨地方の玄関口と呼ばれるだけあって立派な駅舎です間違ってたらごめんなさい まさかまさかのこんな案内看板あんまり見ませんね平野の里まで 1km 古い町並み 1400m1.4km 高山神社まで1キロ1 2 5キロ面食らっちまいました驚きが強すぎてしかもまだ宿には着きませんまだ歩かないとダメです なんか直接の信号なさそうなので、地下道へ進みます。す、田尻に続いて1回目だ、しかし田尻と違うところは、スロープがいじ畳じゃないところ。 対側に行さあどこから行けばいいのか。この坂上がらないと行けないという。結構歩きましたよ。ここまで来るのに30分かかってますからね。この坂を登ないと。 窓はないそうですあっでもすごい向こう側に北アルプスが不動産屋さんの看板の向こうあれ北アルプスですよ飛騨山脈へ、えーすごい素晴らしいロケーションだロケーションも素晴らしいさあ行きましょう というわけで今回の岐阜旅行でお世話になりお宿に到着しましたこちらのお宿ですえー、桜ゲストハウスさん建物はこんな感じになっております疲れも溜まってきておりますのででは早速チェックインしていきましょう 特に藤、ね、の花があってちょっとしたテラス席があるここから入るみたいですそしてよいしょごめんくださーい、えー、無事にチェックイン完了しました今日利用者がたまに多くないっていうことでなんと1泊2100円の個室をご用意いただきました本当はアイデアだったんですけどね というわけでこんな感じのお部屋です2段ベッドやそしてテーブルがありますね Wi-Fi はついに出るみたいなんで一応ここで編集作業もできそうです チェックインが終わったと同時にこちらの用紙を2ついただきました高山駅までの距離が少し遠いので毎朝3回チャトルバスのサービス許してくださっているそうです明日の高山市の観光に関してはこのサービス言葉に甘えようかなと思いますあともう1枚周辺のコンビニエンスストアですとかショッピングですとかいろいろ大変なのでこちらのもう1枚の案内用紙スーパーマーケット飲食店あもうその他もろもろ書いて ものをいただきました。これをもとに、今日は次のこの後の動画、二泊三日岐阜旅行編。この西側の方を見て回ろうかなと思います。西側で食レポ編ということでやっていきたいと思います。ここがお手洗いです。ご時世を反映して、アルコールのストレーが用意してあります。中はこんな感じです。 ここがシャワールームになってます。中はこんな感じですね。これが二、三、三機あります。アメニティも用意がされてるみたいです。ここにもお手洗いがありました。中はこんな感じになってます。フロントの整理は機に、自動販売機置いてあります。 キッチンで す, こっちのはありますというわけで今回の動画いかがでしたかもしよかったらコメント・高評価チャンネル登録お願いします最後まで見ていただいてありがとうございました2泊3日岐阜旅行編第5話に続きます